くそ、あと少しあと少しなのにどうして俺はいつも土壇場でこんな目に遭うんだ<音楽>ふわっ昼間から飲む酒はうめえなあ。 じゃがいもとして生まれてきたからには酒のマネートな。んなんだあれは珍しい野菜だな。メイクイーンかいかにも捕まえてほしそうな面構え。メイクイーン。我々の仲間じゃないか。ウェーンここどこだかわからないよう。うはははははははははははは。うわ、なんでもしゃもしゃ。 アハハワハハ収穫だねごくごくハー助けて捕まえないでニスハフワ捕まま、えちゃか、かっったなしまったなし野菜はな。 捕まえるなと言われると捕まえたくなってしまう生き物腸内一チキンレースがうまいジジイが丹精込めて育てたメイクリーンの力を思い知れなんじゃこりゃはははははもう貴様は逃れられないぞくそ口の周りについてた食べかすの米粒がくっついて手が離れない うへえうえがあああああ油がこのまま大気圏に突入して貴様をキツネ色の美味しいフライドポテトにしてやるやめろおおおおおお俺はポテチになりたいんだあああああふはははははははみじめな炭症フライドポテトの出来上がりだあああああ食べないでください食べないよあいあああ嫌だああああ しまった「あー俺もフライドポテトになっちゃうしかも油つけてない」「いいいいいいイーイー」「あああああああああああああああー」「ア<音>ー<声>」「アー」「 治らないよそんなあなたに美味しいヘルシープライバシー頭が悪いこのみんな買ってくれよなノプライモ新登場